日本に住む外国人を取材し、はるばるアフリカのエチオピアからやってきた男性を取材した平野。他の国と文化の違いを感じることはあるかと質問すると、男性は、1年は普通、12ヶ月だけど、エチオピアは13ヶ月あると答えた。日本をはじめとした世界各国で用いられるグレゴリオ歴とは異なり、エチオピアでは独自のエチオピア歴がベースとなっているが、これを聞いた平野は飛び上がって行天のリアクション。 え、おいおい、と近くにいた高橋海人の元へ駆け寄り、13ヶ月目、見つかった、と興奮すると、高橋も、マジで、と反応し、平野と高橋は、俺らずっと探してた、13ヶ月目を探して生きてきたと語るのだった。平野と高橋は、2019年に他界したジャニーさんが作、演出構成を手掛けたミュージカル作品、ジョニー・エスワールドで、 幻の13月を探し求める役を演じたという。思わぬタイミングで、13ヶ月目を知った平野は、腕を組みながら、うわぁ、ジャニーさん生きてたら教えてあげたかったなぁと口にしていた。ジャニーさんが舞台の中で掲げたテーマとエチオピアの独特な文化が偶然にも重なり、すぐに恩師の存在を思い返した平野には、ファンから、そんなこと言われたらこっちまで泣けてきちゃうよ。なんか泣きました。とっさに出てきた言葉。 それだけ紫輝くんの中では、ジャニーさんの存在が大きかったんですね。ジャニーさんに届いてるよ、キットなどと感動する声が殺到した。平野といえば、19年7月、ジャニーさんが旅立った数日後の生放送、音楽の日、TBS 系で、デビュー曲、シンデレラガールの歌詞をアドリブで変更したことでも話題となった。本来なら、長い階段駆け上がって、人並みに消えるという歌詞部分を、 ソロパートの平野は天を呼びさしながら、長い階段駆け上がって、見守っていてねと変更して歌唱。後にその真意を、長い階段を天国に見立てて、僕らのことをいつも見守っていてねっていう意味でああしました。事前に、大人に相談しようかなと思ったんですけど、やっちゃったもん勝ちだなと思って、などと説明している。キンプリから脱退する5月以降は、そんな恩師との約束である。